はは。い、こんにちはスーパ ー, ーの商店んのやっちゃんです今日ご紹介した商品はコーコスさんのグラディエーターのボルトヒートっていうブランドのヒートベースになります、はい、こちら最大の特徴はこの背中もあったかいんですけどこちらポケットの中の部分ですねこれを押さえてこれがちょうどお腹の部分なんですけどこの腹巻き効果っていうことでとてもあったかくなりますはいあとこちらの安全装置2時間で自動的にオフになります、はい こちらこの赤ですね。これ60度で3時間。この5 0度で 4.5 時間。じゃ、ブルー40度で8時間稼働します。はい、こちらこのベースト機器のセットで12870円で販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。